祈りの終わるにはあまりに遅すぎたんだろうな裏の裏まで見透かされて心の中いっぱいアルコールでぶたただ暗い部屋で飽きせずに待ってるだけ キすら僕になってさこのままじゃ息ができないから都合のいい嘘を並べベッドの中一人朝は待つ純真垢は演じたとしても君には伝わりしないし完全新作は歌えなくてドロドロになってく こうやってさ、さかもくだってるんだほら、キラみキラみと口の中で外してる<音楽>数ぜんじの言葉が出なくてさ、奥深く には渦巻いている過去もここに極まって変わる危機を投げ捨てた簡単だったはずなのに目落とし眠ることさえ難しくて偶然ばっかり乗ってることもバカバカしくなって霧の終わるには何をりに遅すぎたんだ いいっぱい歩こうでい「まだ暗い部屋で」「君絶対にやってるからの